はい、ここでは Google スプレッドシートの一部分だけを他人と共有したいというときに使う方法です、ね、をご紹介します。えっとですね、えっとまあ、皆さんもご存知のようにここを押すとあの、ね、あの公開できます。できるんですけれども例えば個人情報はあんまり共有したくないなという時があると思います。これはダミーですよ。はいね、その場合に例えば、ね、何かセミナーを開きます。 で、その参加者の属性とか居住エリアだけ、属性、ね、職業とかね、居住エリアだけをあの他の人に共有したいとき、ね、名前とメールは共有しません。じゃこの部分だけ共有すればいいんですけど、ここからだとできないんですね。じゃあ、どうやってやるかということをやってみたいと思います。はい。で、例えばあの、参加申し込みを Google フォームで募るとこういうふうになりますよね。こういうふうにシャシャシャシャって出てきます。ね。で、えっ、ー、と、じゃあ、 この場合ですけれども、じゃあ、ここにコピーファイルをつ、コピー、ああ、えっ、ー、と、この情報をね、違うシートにコピーします。はい。ね、ここにシート6ができました。えっ、ー、と、私はちょっと作業したから6になりますけども、普通やったらシート2が出ます。はい、で、この情報、属性と居住エリアですね、えー、の情報をこのシート、新しいシートに、えー、もうね、入れます。はい。えっ、ー、と、じゃあ、ここで、属性ですね。 はい、そうすると、ここに、ね、属性。ただあの、フォームの回答1の、えー、これを、ね、コピーしてるだけですよ。ね、イコールして、属性。こうなると、ここに出ますね。はい。じゃあ、これもこっちに持ってくと、C 列と D 列がコピーされます。はい、で、えっと、これをぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっと下に持ってきてもいいんですけれども、ね、こうですね、こうやってね、すると、あ 反映されます、ね、それでもいいんですけれども、そうだ、そうしてしまうといろいろ問題が出てくるんですね。というのは、フォームがあのもう募集が終わってる状況だったらいいんです、状態だったらいいんですけども、まあ、これからどんどん9番、10番、11番入ってくる。で、こう入ってきたときにあの、こうやって関数をこうセルの指定してるじゃないですか。で、次に、じゃあ、C9 ですよね、フォームの回答 C9。 これ C9 が入ったら、ここにコピーされればいいんですけど、あの、これ、ここにじゃあ回答入りますよね。そしたらなぜかここは C9 があのずれてしまって C10 になって反映されないんですね。はい。まあ、とにかくですね、小難しい話は別として、この、こうやってジュラジュラジュラーってやって今日、あの、するのはあんまり良くない。じゃあどうするかっていうと、 列全部をね共有するよあの反映するようにするんですね見えますかねえっ、ー、とこ う, こうですね CC にしますねはいでここももちろん DD にしますはいそしてこれ CC になってますよねはいでこれをじわじわじわっと、まあ、例えば20人ぐらい参加見込めると20とかまあもう多いと別に100までやってもいいんですけどこうですねしとくんですねはい じゃあ20までやっておきましょう。そうするとですね、新たにフォームに回答が入ったときも、例えばここに入りますよね。a 9 c 9に情報が入ったときも、ここにフォームの回答位置の CQ が反映されるんです。はい。で、はい。じゃあここからですね、えっと、このシートだけを公開します。じゃあこのシートだけを公開する方法は、ここダメなんですね。共有しちゃダメなんですね。はい。ファイル。で、 どだっけえー、ウェブに公開、はい。ウェブに公開します。そしてここで、ドキュメント全体じゃなくて、このシート6を選びます。そして、公開をします。はい。公開してもよろしいです。出ました。はい。じゃあ、このリンクを、ね、コピーします。コントロール c でコピーして、これを他の人に配る。 例えば、じゃシークレットウィンドウで開いてみましょう。はい、このように見えるというわけです。でシートが、あのあのフォームが、ね、新しい参加者が入ってくるたびにこれは更新されますから、ね、あのリアルタイムで参加者の属性と居住エリアを見ることができるということでした。はい、じゃあ以上です。とにかくうん大事なのはですね、あの こ, こ, で こ, こ, こ, ここで共有しちゃダメ。 うん、左の、ね、ファイルからウェブに公開で特定 の, あ, のあれだけをシートだけを公開するということです。はいじゃあ ね, あのねやってみてください。はいじゃあありがとうございました。